木原龍一、30、組、木下グループがショートプログラム、SP に続き、フリーでもトップの 137.05 点を出し、合計 208.24 点で初優勝を果たした。同種目で日本勢初を快挙となった。これで国際スケート連盟主催の主要大会を同一シーズンで総なめにする、年間グランドスラムに応手。3月は世界選手権、埼玉スーパーアリーナで、 全種目を通じ日本勢初の異様に挑む。演技を終えた瞬間、木原はその場に倒れ込む。三浦も苦しそうな表情で膝をついた。標高約1800メートルの高地での今大会は、体力の限界が試される消耗戦だった。ああ疲れたと三浦。ハウように向かったキスクライでは、優勝できた喜びよりも思わず本音が漏れた。その様子は生配信されており、会見で三浦は、 確認してから P を入れてと慌てたが、後の祭りだ。演技直後の様子を問われると、シンプルに空気が薄かった時原。三浦は、竜一君はいつも倒れ込むんですけど、今日はそれが激しかったので、標高のせいかなとジョークも。演技の苦しさを吹き飛ばすほどの明るいコメントで振り返った。今できるベストを尽くした。序盤の3回転トーループからの3連続ジャンプや3回転サルコーで着氷が乱れ。 スロースリー回転フリップでもミスが出た。それでも、木原が三浦を持ち上げる2つのリフトで最高のレベル4を獲得。しっとりとした曲調に合わせた上巻たっぷりの滑りで会場を引き込んだ。2人で頑張ってきたことが結果に現れ始めていると木原。どんな状況でも実力を発揮できる強さがあった。グランプリファイナルに続き、今大会も日本勢で初制覇。 昨年末の全日本選手権は航空機の大幅遅延とロストバゲージで欠場する不運もあったが、年間グランドスラムに大手だ。僕たちの結果を見て、若い世代のペアを目指したいと思ってくれたら、まだまだ頑張らないと時原。無敵状態の、陸流が吐く、吐をまた一続け、3月の世界選手権に向かう、四大陸選手権、欧州を除く国と地域で争う大会。大会名はアジア、アメリカ、 オセアニア、アフリカの大陸を指す。1998から99年シーズンから毎年開催され、21年は新型コロナウイルスの影響で中止。今年はオーストラリア・シドニーで開催予定も、同国協会が返上。19年以来4年ぶりの米国開催でコロラドスプリングスでは12年以来4回目となった。来年は中国・上海で開催予定。生涯はハブ・マウラ達成。 フィギュアスケートのグランドスラム、国際スケート連盟主催の主要大会、グランプリファイナル、四大陸選手権または欧州選手権、世界選手権、3つを制覇すること。同一シーズンでの達成を意味する、年間グランドスラムは、全種目を通じて日本勢は未達成。障害グランドスラムは男子の高橋大輔、羽生譲宇野昌馬、女子の浅田真央が達成。長期3大会に五輪金メダルを含めた。